シーカーとは何や<笑>カマキリのメスがオスを食べるときの生き物ならではの容赦のなさに強く引かれるそういった生き物らしい描きたいカメラオッケイ音オッケイやつオッケイよいスタート どうも皆さんこんこにちは監監督督ラボの監督ですえまずはじめに「ちいかわ」とは何ぞやイラストレーター長野さんによるキャラクター漫画作品2020年にツイッターで漫画連載翌年2月12日より「ちいかわ」なんか小さくてかわいいやつが発売はいということでですねまず監督この「ちいかわ」を知ったきっかけがですねまあ皆さんと同じくですねツイッターの漫画を見て 興味を持ちましもともと監督ですね、まあ、正直暴露しますと、可愛いものが好きです。幼い頃はですね、自分の部屋にめちゃくちゃぬいぐるみがいました。さすがにね、年齢とともに卒業してきたんですが、まあね、正直ぬいぐるみに囲まれたい。しかしですよ、周りの目が気になる。というわけで、えー、こちら、えー、動くぬいぐるみ買いました。っていうのは冗談です。ちなみに愛犬ナビ君に関しては、ぬいぐるみ解体検定、1級所持者なので、マジで気をつけてください。1級はですね、ぬいぐるみを与えたら3 3分で解体されまますすを出しますなので、監督の家には今、一匹もぬいぐるみがおりません。もし見つかったら最後、解体されます。そんなわけで、見た感じね、まあ、可愛いの代表なんですけども、実際その漫画を読んでみますと、可愛いキャラクターがですね、苦しい環境に立たされるんですよ。そしてもうワンワン泣いて、でも最後はちょっとした幸せ、希望が湧いてくる、ほっこりする形で終わるというですね。じゃあ作者、永野さんとは一体何者というわけでですね、ちょっと調べてみましたところ、日本のイラストレーターで、 漫画家で女性物心ついた時から絵を描くことが好きでなぜ絵を描き始めたのかきっかけがわからないくらいずっと絵を描き続けていたそうです絵のタッチなんですがシャープや色鉛筆を使った柔らかな線画繊細で独特なタッチによるゆるキャラが得意チーカおよび一部の作品はパソコンを使わずに完全なアナログ手法によって描かれております2018年に猫 熊, 飯熊 自分ツッコミクマののんびりシンプル旅行英会話いちごから伝わる簡単お役立ち英語フレーズもぐもぐ食べ歩きクマ2019年自分ツッコミクマ激ムズ間違い探し自分ツッコミクマの本モグラコロッケの歌とうとう発売されました2021年にこのちいかわですね他に企業やアーティストとのコラボグッズの展開地方自治体のキャラクターデザインを担当皆さんご存知 LINE クリエイターズスタンプ こちらもたくさん出しております。チーカーはもちろんのこと、ツッコミクマ、パグさん、ブリッコウサギ、サンタクネコなど、オリジナルキャラクターを多数展開。中でも、自分ツッコミクマは、グッズ販売、コラボカフェが開催されました。えー、他にも、漫画やイラストなどは、食べ物の食感が伝わるように、独特な擬音などが用いられております。ここで、長野さんの思考がわかるエピソードを紹介します。カマキリのメスがオスを食べる時など、 生き物なならではの容赦のなさに強く惹かれるそういった生き物らしい描きたい気持ちが強いえというエピソードがございましたまたえ淡々とした雰囲気の中でドキドキ感がある童話や絵本が好き このチーカはなぜこんなにヒットしているのかなぜここまで魅力的なのかを調べてみましたそこにはですね可愛さだけではない魅力がたんまりと隠されておりました2017年頃に発表されましたそして2020年1月に単独ツイッターアカウントが開設そこから漫画連載が始まりました当初ツイッターではこんな風にやって暮らしたいというですねテーマをもとに ポポンポンと出されました初期の頃はですね単発作品が多くただですね、巨大なお菓子を食べるですとか、まあ、そもそも喋るキャラクターがいないので、基本的にはですね、完結者が多い状態でした。そして、連載して5ヶ月、天気が訪れます。喋るキャラクター、8割の登場です。8割というキャラクターが入ってきてから、爆発的に注目され始めました。8割の登場によって、家があって、親友がいて、毎日一緒に笑い合う瞬間、バディノに昇華しました。えそうやってです、ね ちいかわが住む暮らし世界がですねだんだんと明かされていきまして連続性のある物語が生まれてきましたそうちいかわの成長物語そして2021年2月12日にこちらの「 単行本が発売されました店舗によってはですねシナギレチューが続出しておりますちなみにですね作クご飯はですねこちらとセットになった特別版チーカワでウサギハチバ、まあ、一般的な全部ひらがなに書かれた絵本です ここが惹かれる要素だなっていうところをですね、挙げさせていただきます。えー、今回二つです。まず一つ目。可愛い絵に似つかない見解。これはですね、主に初期の頃がとても多いんですけども、チーカは、えー、モンスターにめちゃくちゃ襲われます。理性をですね、壊された、もう自分を制御できないって言って、こうやって、なんかウルバリみたいにこうやってやって襲ってくるんですよね。えー、魔法省の窓 か, マギかまあか。これもね、まあこれだけ見ると萌えアニメかなと思うんですけども、現実はこうだったり、また学校暮らし、まあ同じくですね、幸せな学校生活が見えんじゃないかと。 思ってみたらこれだったりそんな感じですね。チーカーもこういった可愛い中で、まあ、結構ドキつい展開が来ます。 ただね、絵は可愛いタッチなんで、まあ、一気に絵柄が変わるとかはないので、まあ、そこはご安心ください。絵柄からミスマッチな展開、これが組み合わさったことによって、ただ可愛いキャラクターは可愛いことをやってるだけではない、エンターテイメントとして楽しめました。続きまして、二つ目、リアルなお金と勤労。お金、そして仕事っていうのはやっぱり切っても切り離さない存在だと思うんですが、このチーカワたちの世界にも、このシステムが降りています。友達とですね、お揃いの武器を手に入れるために、クエストをしたりね、モンスターを討伐したり、草むしり 検定にと言って片方が落ちたいですねまあそういったリアルなところも描かれますもう全部が幸せなものではなくやっぱ足りないものがあってその幸せを手に入れるために働くことになりますえそんなわけでですねめちゃくちゃ泣きますもうワンワン泣きますチーカーはですね第2期なんですけどもやっぱりさアンチ側向いてそのアンチ側が言うには可愛 い, いキャラクターが苦しい環境にされているところがかわいそう作者鬼まあそれも含めてリアル小さい幸福 そして友情ですねここが一番この漫画を見て伝わってくるものがありましたキャラクターを簡単に紹介していきたいと思いますえまずちいかわこちらですねシクマの姿のキャラクターです喋べりませんとても臆病でただここだというタイミングで勇気を発揮しますそして検証で当たった家に住んでおりますはい続きまして八割八割猫のキャラクターです ちいかわの親友であり、言葉を流暢に喋ります。洞窟に住んでおりまして、天然で怖いもの知らず、キャルメラがめちゃくちゃ好きです。続きまして、うさぎ。そのままですね。ちいかわの友人です。食に貪欲常にひたすら走り回っています。なんか常に叫んでます。続きまして、栗りまんじゅう、えー。お酒検定保持者でお酒が飲めます。登場する会は何かしら美味しいものを食べております。お酒を飲んだときは、 と言いながら川がシワクシャになります続きましてラッコあ監督このラッコもめちゃくちゃ好きです討伐者ランキング第1位の剣使いですとにかくかっこいい というわけで、ちいかわ、こちらを紹介しました。もう、二巻が早く見たい。今年の秋に発売予定となっております。もう、絶対買うえ。そしてですね、現在、リアルタイムで、1日1話なのかなツイッターリンク下に貼っておきますので、もう、ぜひ見てください。こちらのね、段ボール、ちいかわマーケット、監督ですね、本読んでハマりまして、もう、グッズ買っちゃいました。この一つ目がですね、これなんですよ。はい、T シャツです。ちょこっと出てる、ちいかわ、八割、うさぎ。え、こちらの金額がですね、2700円。中袖欲しかったんですけども、 欲しししいいデザイン売りり切れておりままたたのでこのでこ t シャツを買いましたはいでこの段ボールなんですけどもチーカーオンラインショップで購入しますとこちらのチーカわ専用段ボールで届きますこちら8割ちなみにこのデザイン確か何種類かあるそうです監督はこのデザインで到着しましたではですね早速開けていきたいと思いますえまず1つ目こちら商品名がチーカはスタッキングプラカップピートと吹くチくカー あー、ピーピー、吹いて吹いてますね。えっと、歯ブラシを入れるカップに、これは使いたいと思います。え、ちゃんと、結構大きめに作られております。ちなみに、こちらのコップはですね、950円となっております。続きまして、こちら、千ーカワ、ビタッと、カッ集合。こちら650円。この商品何かと言いますとですね、 このウェットティッシュにシール部分をすべて剥がしまして、ペタッと貼ることによって、蓋をオープン、開けると、ここからウェットティッシュが取れるという、ま、あシールタイプなんで、まあ、長くは使えないかと思いますが、で、中にですね、こういった、 えっ、ー、と、ハガキではないけども、ポストカードかなありがとうございます。合計6005シーンも使ってしまいましたが、公開はありません。というわでですね、今回は、チーカーはですね、紹介してみました。皆さんもね、ぜひ興味がありましたら、長野さんの作っている、このチーカー専用のツイッターがありますので、概要欄に貼っておきますので、もし興味がある方はですね、そちら覗いてみてください。最新の漫画ですね、無料で読みますので、このチャンネルではですね、自分が大好きなもの、紹介したい、共有したいものなどを出しております。ここまで見ていただき いただいた方でまだチャンネル登録をしてない方はぜひチャンネル登録をして他の動画も見ていただきたいなと思っておりますはいという意味でまた次の動画で会いましょうぬいぐるみ解体検定ぬいぐるみ解体ぬいぐるみ館にぬいぐるみ解体検定3級持ってますのでマジで気をつけてぬいぐるみ解体研究じゃぬいぐるみ解体ぬいぐるみ解体検定ぬいぐるみ解体検定